好きなものはパソコンのキーボード嫌<笑>なものはなんか変な柄の両生類爬虫類亀ならいい身長は何センチなんか舞妓さんになれるくらいの身長ふるさとは本州の内陸部海なし県です